皆さん、こんにちは。ダイアログフォー for People フォトジャーナリストの安田なつきです、えー。2019年の秋に、故郷の味は海を越えて難民として日本に生きる。 という自動書を刊行しましまたえこの児童書は日本に逃れてててきた難民のの方々の声を食文化を通して伝えいいくという一冊ですで故郷の味を限られた日本で手に入る食材を使ってどんな風に作っているのかそしてその味を食べた時にその人たちはどんな思い出がよみがえってくるのかじゃあその思い出がいっぱい詰まった故郷をなぜ離れなければならなかったのかということをその記憶を食とともに などっている一冊ですはい、用意したのはオクラこれがスープのとろみをつけていきますそしてトマト、玉ねぎ、生姜、銀魚今日はサバですねでそしてニンニク、塩とそしてコンソメなども入れていきます なの で, なので<笑>え材料具材はとてもシンプルなんですけれども栄養満点の一品になっています切れました 炒めて煮込んでいきたいと思います。 とということで、で出来上がりました。えー、カメルのラスープです、えー。以前作っていただいた時もですね、中部のアフリカから西部にかけて主食として食べられているフフというものと一緒に食べましたこれはあのパスタを作る粉セモリナ粉をお湯と一緒に練ってお餅のようにしたものなんですけれども今日はちょっとセモリナ粉が手に入らなかったので白米と一緒にいただきたいと思いますということでいただきます にんにくの香ばしさとトマトのみずみずしさがこう共鳴し合っている感じがなんともオクラがですねそんなにたくさん入れてるわけじゃないんですけれど食欲をそそるとろみを与えてくれていますうんご飯と内相性抜群です、えー、ということで今回はオクラスープ カメルーンのお料理を再現してみましたが、えー、まだまだこれからいろんなお料理を作っていきたいと思っていますカメルーンの英語圏に生まれたチャングワさんある日突然自宅に警官が押し入り理由もなく弟が連行されてしまいました チャングアさん自身も身の危険を感じ2017年に日本へと逃れてきました何もかもが不慣れな環境の中で必死で日本語を学び難民申請の結果を待っていましたカメルーンに残してきた娘さんとは離れ離れの生活を送っていますオクラスープはチャングワさんにとって家族と食卓を囲んだ思い出の味です